東京理科大学よさこいソーラン部は3つのキャンパスにまたがって活動し全国各地のお祭りに参加しています理系大学とはいえ学生チーム元気と笑顔でよさこいソーラン祭りを精一杯盛り上げますそれでは踊っていただきましょう東京理科大学よさこいソーラン どうぞぞよろししくくお願いいます行できかない踊るはる思いを馳せるは雨空定めを超えた歌となれ 匂いを嗅牛になるとをってけば異性と出会いほどり来る。 「ひびき渡たるわみの空